もうポンコツうそ や, やだブレーキ聞かないじゃん 危機一発 ジュースだけじゃなくて、お弁当も食べとけばよかったよね。よいねえ、あんたボンバーマンでしょうわっ。やっぱりね、やっぱそうだと思ったのよ。あのー、ボンバーマンはたまに見かけるけど、ボンバーマンは初めて見るのよね。ねえねえ、ボムスターはいくつ持ってんの?うわっ。七つ、めっちゃ。あ、で、まだ一個。 あああ私出前の途中だったのよ早く帰らないとなんだよなんだよしょうがないじゃん僕まだ見習いボンバーマンなんだもんああなんなのよまったく無駄な時間食っちゃったけどどうしようこれおいルイ食べ物だぞ の方が綺麗だよね。何嫌なら帰ればいいでしょ。取れよかあっち行ってよ。どこまでついてくるっけ？た<笑>く<笑>スクーターは壊れるし、変な子にはつきまとわれるし、もう。 戦いやったけどなこれでさいごや冷蔵庫ーまマイナスやったとはこのガング様の負けやぎふだりぎふだり 子供が生まれそうなんだ急いでくれ後悔しないなえ急いでくれって言ったのは、あんただからなは<笑>それ食べ終わったらさっさと帰るのよドクターアイの家って知ってるえドクターアイって あんたが博士のこと知ってんのよだってジェッターズに入るんだもんえな、なんだよ<笑>なんだよ、笑うな<笑>ジェッターズに入るって<笑>何言ってんのあんたみたいな見習いボンバーワンがどうやって入んのよコネではちょっと、私聞いてないわよだって今話したんじゃんそうじゃなくて こののを誰だと思ってんのジェッターズのリーダーシャウト様とはあたしのことよジェッターズのリーダーってボンバーマンしかなれないんじゃなかったっけうんほほんとはそうらしいんだけど前のリーダーだったマイティってボンバーマンが半年前行方不明になっちゃったのそのせいなの 突然ヒゲヒゲ団が現れて宇宙中の宇宙に一つしかないものを奪い始めたのはもうずいぶん昔のことドクターアインはそんなヒゲヒゲ団の悪だくみを阻止するためにジェッターズを作ったのジェッターズのメンバーには常にボンバーマンがいたのボンバーマンは勇者の称号彼がいたからジェッターズはヒゲヒゲ団を阻止することができたマイティはそんな歴代ボンバーマンの中でも 一番の勇者だったんだってでもそのマイティがいなくなっちゃってジェッターズの戦力は一気に落ちたわヒゲヒゲ団のやつらそれをいいことにやりたい放題<笑>でこれじゃまずいってことでしょうがないからあたしがリーダーになったってわけようフ<笑> でもさもう半年も見つからないんじゃきっと。生きてる。ああ。生きてるもん。何よいきなり。うん。あ。はい、こちらシャウト。ああ、シャウトか。悪いが、きんのこラーメン頼むよ。 冷蔵庫が壊れちゃゃって、食いい物全滅なんじ前大丈夫か大丈夫じゃないよ。あんた、俺を殺す気か金はいらね、よ、出産祝いだ。だそういう問題じゃない それより病院は病院子供が生まれちゃうだろう。ほらえよや。あ, ーあバーディーナイスタイミングあスクーター壊れちゃってっ出前行けないのよちょっと泣けてってしばらくだなえあの時はありがとうございました何よ二人とも知り合いなの一体どういう関係 ラーメン、伸びるぜああもうなんかよくわかんないけどバーディー早く車出してんルイ留守番頼んだぞやあえ 変わらずツイストさんの作ったラーメンをみゃーのーもうラーメン食べたら話すって約束でしょじゃからシロボンは今日からジェッターズの一員なんじゃよなんでこの子、ボムスター一個しかないんですよ見習いボンバーマンなんですよジェッターズに入る資格ないじゃないですかこ、こネかなちょっと<笑> わしとももちゃん、あいや、ボンバーさんとは幼馴染での確かあれはコスモザコラが咲き乱れる四月のことじゃったわしが十七、ももちゃんが17から、拡張しろシャウト、そいつはマイティの弟だ ここここ行うとと思ったんだところがボンバーマテ目がうあっ生きてるるんあ、あななかかか質問あるかな、うん、んそゲンが現れたのよ<笑> こちら発掘せジェッターズ、応答願いますこちらジェッターズ、何があったんじゃ大変ですヒゲヒゲ団が発掘されたばかりのコスモザウルスの卵を狙っているんですコスモザウルスじゃと宇宙に一つしかない、とっても貴重なものなんですああそれは大変じゃんジェッターズ、出動じゃ了 解, 了解あっバクマン、バクマン本当に行く気任せてよどうなんとも知らないからね 何やってんだ。うっはい。どれでも好きなのに腰掛けろ。はい。うっおっ、遅かったわね。あれいつの間に？無駄口叩くな。はい。システムオールグリーン。コンテナセレクトランドジェッターだボンゴ。 ンテナセットは OK だボンゴメインエンジン異常なしライトコースオールグリーンよしゲートオープンコスモジェッター発進 よしおきょうはくせわんもしかしてどうじゃシロボンのやつはやっぱももちはこらッカッテの名を呼ぶなごめんなさいなれなれしいんじゃ お慣れ親しんだしそれよりどうなんじゃ、白ロのおやつはたった今ま、初任務で飛び立ったところそうか、世話をかけるな、よろしく頼むな、何言ってんじゃ、ももちゃんのためじゃこら、はあ、親バカだと思って笑ってくれだが、もし見込みがなかったら大丈夫じゃよえ大丈夫じゃよ、もしそうでも シロボンはももちゃんの孫じゃろ<笑>そうじゃなランドジェスター発進 チャルト、たった今連絡があって卵が奪われちゃったらしい。急いでくれ。了解。ー<笑>マイティラフィンはこの無情様に怖いものなしだ。そこまでよ。いけだ。うん？な無情、おとなしく卵を返しなさい。あ、お前は？お前マイティの。 というわ<笑> 悪いんだけど、この巻物開いてくれるえっそれってどういうことばあちゃんにこれ一つくらいは覚えときなさいって渡されたんだけど、まだ見てないのなや れ, やれ、や<笑>れだ！こりゃ傑作 だ, だ<笑>お前らも笑ってやれ<笑>うるさいわねいい加減にしなさいよ マイティの弟が聞いてあげれるぜ。ハハ。最もお前のありきも大したことなかったがな。<笑>それが証拠にマイティのやつビビって半年以上飛空したまんまじゃねえが負け犬らしくよう。なあ。白馬。まあ最 も, もこの俺様の前ではどいつもこいつもそんな感じだけどな。強すぎる俺様負け犬のマイティ。なあ。<笑> Eh?、Uh. Eh?、Uh. んんんねえふベカベカどこ投げてんだよこの下手くさちょっと盛り上げようとビビって見せただけでダメじゃねえぞひねひねお前なんか最初っからどうと思っちゃいねえや。さあどっからでもかかってきやがれこの腰抜けひねひねなんだようるせえなこれからが俺様のかっこいいところって…あ なに考えてんだお前らものは大切にって親から教わんなかったのか大事に使えば一生使えるんだぞって、そんなことはどうなっていいんだ、ね、よどうしてくるんだよ宇宙に一つしかないんだぞ、この卵バカ保険降りないかな、ボンゴ何保険やねん、降りるかいおこちらジェッターズだ、ボンゴ 何のことだ、ボンゴさっきの爆発の後から卵が発見されたんですよそれがもう出てくること出てくること、宝の山ですよあ、もうなんて感謝してよいやら本当にありがとうございますあんなにいっぱいあったら宇宙に一個じゃないよね撤収、うん<笑> あれ一個だけだよね。だよ結果笑いだったからいいけどな。けどこのざまをマイティが見たらなんて思う。バーディー。それは。あ、マイティのバッチ。せめて形だけでもマイティに近づけ。 ほら兄ちゃんシロボンあそのさっきはごめんついいいか減んなこと言っちゃって<笑><笑><笑><笑>よろしくダだよろしく この世のありとあらゆるものをボンバーマンに改造できる究極のマシーン。 もはやボンバーマはじったずだけのものではない。に <laughs> <laughs>。 頑張ってもらわなくっちゃ期待してるわよさあ次回はヒゲヒゲ団がまたとんでもないものを発明しちゃったの合体ボンバーマン製造マシーン何それ第3話強敵合体ボンバーマン近所の星から宇宙の果てまで誕生しますジェッターズ